いのでちょっと湯船から出たバージョン<笑>はいいいお湯入ってますか 温泉は月です。ということで、黒船ホテルさんのお風呂から紹介していきたいと思います。これまずお部屋ですね。お部屋があって、お部屋の外に、こうやって露天風呂があります。撮影してる、後ろ姿が。はい。ということでですね、えーと、夜の露天風呂に入っていきたいと思います。夜はね、多分こっちの方が明るいので、向こうからはさらに丸見えだと思うんですけど、もうなんか、いいや。 慣れてきましたすごい夜は夜で綺麗でも寒いはい夜の露天風呂こんな感じ入る入る派遣して入っていきたいと思います まだ見えだな。では入っていきたいと思います。いただきます。は い, い、大丈夫。よし。夜の露天風呂です。こんな感じ。ありますか？えっと昼まで見えてた黒船も見えるし。 その奥に白い白筆も見えますね広く見えますあこっちがねほら内湯になりますね紹介してたかなでこれがはい、ダクダク出てるお湯ですはい、えー、夜のお天風呂です夜は夜で綺麗ですよねあこれあの全てのお部屋にお風呂がついてるわけじゃなくて 露天風呂付きのお部屋を借りてるんですけど、この露天風呂付きのお部屋のお風呂は多分こうなってるん、ね、で、全部露天風呂は、あの、源泉かけ流しだと思います。贅沢。暑いので、ちょっと湯船から出たバージョン。<笑>暑いので出てました。でもね、この湯船と、湯船ってら露天風呂と、 自分のこの出てる全部とを映すことが難しかったこのこの位置になっちゃうここしゃ<笑>がんでますめっちゃ気持ちいいスプーできてるんで撮影する以外は本当にやることなくて撮影しないんだったらもうあの喋って喋る人がいないまあ撮影しててもしゃべる人いないんですけど 喋る人いないんで。この撮影。で喋るの。楽しい。<笑>ちょっとなんか、出てたら。寒くなってきた。 なんかこのライトがちょうどオレンジ色なんですよ、こうついてるライトが。なのですごいいい感じにな色合い、なんか夜の撮影風いい色合いになってるかなって思うんですけど、どうですかね。綺麗じゃゃなないででですすすすかか<笑>めっちゃわかりまここれ汗なんですよこれ汗汗んよ 風もね、あのお湯じゃななくて汗なんですよめっちゃ熱い湯から上がるタイミングとしてはあの鼻のてっぺんに玉のような汗をかき出したら出るタイミングだって言われてるんですねはいということでいいお湯でしたこちら黒船ホテルさんすっごい素敵なとこでしたということでねこっからちょっと温温泉泉なのであ温泉 宿回ってたくさんバーってまた撮影してきます明日は熱海行ってきますあ、いよいよこからもう一人でねゆっくりのんびり入りたいと思いますじゃあまた皆さん見てくださいバイバイなんかやっぱりね、一人だし婚約じゃないから裸で入りたいのでちょっとタオル取っちゃおうと思います